ついにブチャやボロディアンカで住民の虐殺、街の殲滅の実態が明るみになってしまいました。前回これが起きると申し上げたかったのです。遅きに失してしまいました。その前回、プーチンの狙いを合理化、あるいは移動、排除という言葉で説明しましたが、もっとイメージしやすい 平易な言葉でも言っておけばよかったと若干の後悔をしています。平易な言葉で言うなら、いらない。ウクライナの住民、国、文化、いらないです。ロシアやプーチンがウクライナを兄弟だと言ったのに、嘘だったと解釈されている方がほとんどなのだろうと推察しますが、兄弟だから殲滅した。 が正解ですどういうことかというとロシアやプーチンはウクライナを実際や西側のように独立した国ロシアの外国と思っていないのですあくまでも西側に騙されて生まれた国で西側の論理や都合の上だけで国と呼べるものウクライナはロシア領内そう思っていると まず認識してください次にではなぜ殲滅するのかつまりウクライナ住民国文化いらないなのかロシア領内なのに住民がロシアを西側 NATO の危険にさらそうとしているからならそんな住民はいらないウクライナという国いらない独自文化とかいらないということです しかしロシア人が住んじゃうと西側の脅威に直接さらされちゃう場所なので緩衝地帯にするか住人が殺されずにそのままそこに住んでいたいならウクライナ国という独立国家の体裁をなすものは放棄させる本来緩衝地帯にすべきところにそのまま生かしてやるのだから自分はロシアは何と寛大なのだろうという感覚です 西側の領土に手を出しているのではないのだから、とやかく言われる筋合いはないし、戦争反対などとギャーギャー言っているロシアの若造たちも、西側にかぶれているだけで、いざウクライナがその西側の NATO に加盟すれば、結局脅威だと言い出すのだから、いずれわかる。これが戦争ではなく、本当に軍事作戦であることも、そして、 ウクライナを名乗る住民や国を殲滅、排除しなければならなかった理由も、その若造に譲歩なんかして、いざウクライナが NATO に加盟して、彼らが脅威だと言い出したら、なぜちゃんと対処しなかったのかと、今度は自分が攻撃、排除されるだろう。これがプーチンやロシア政府、ロシア軍の真理です。 そうと踏まえて、その上でその何がおかしいのかを求断するのでなければ、ロシアへの世界の対応は二次被害を生んでいくでしょう。もう合理化、排除、移動、殲滅は起きてしまいました。臆病な合理主義者の典型的な発想、行動パターンであるいらないによって、個人で言えば、 我が国にも特に若い世代にこの発想の人間がたくさん増えています。障害者や生活保護者をいらないといった人をご存知でしょう。これからはそういう人をよく観察してください。口癖はいらないですから。